ちゃんと後半まで見てねー。終わる終わる私たちの旅ももう終わります。今回の動画は日本のすぐお隣、釜山の観光地崖にそびえ立つお寺だったり。 海鮮市場だったりタワーや公園などもお届けしますと言っておりますが一番最初の観光スポット実はもう到着しているんですご覧くださいこちらがヘウンデビーチ 韓国で最も美しいビーチと言われていますその長さはなんと弓なりに 1.8km シーズン中にはとても多くの人が訪れているんですがその様子、このパラソルの数を見てみれば一目瞭然だと思います。多くの観光客や団体 家族連れなどが海水浴を楽しんでいますの海岸沿いには丘の上に立っている住宅地もしかりその隣には高層ビルディングがそびえ立っているという綺麗な海、住宅地高層ビルディングのもうリゾート地ならではの風景が楽しめますビーチから目と鼻の先徒歩3分以内のところに海鮮市場がございますわー、トッポギだったり獣フルーツ八百屋まで。 とても美味しそうな海産物のお店が並んでいますヌタウナギの塩焼き見たことない市幅自体はですねそこまで広くないんですけど小さな商店がふわっと並んでいる感じですあ、ね、めちゃめちゃ美味しそうな香りがしますよここの市場は歴史がとっても古くて910年から始まってるそうです初ツトッポギいただきますあ、程よく辛いこれお餅やんお餅お餅、辛いお餅 なんか小腹が空いた時にみんなでちょこっとずつ食べ合うのにバッチリですねこれコクのある辛さいやーうまかったそしてめっちゃ辛かったお酒飲みの人のおつまみとかには最適です最初はそんなにないのに後からこう登り上げてくる感じの辛さっすよね韓国の辛さってん 坂道を10分ほど歩きますと緑浴の中をゆったりとお散歩できる道がございます。 その道歩いてきますとこちら商店街のようなところにぶち当たりまして怪盗龍宮寺でございますどの玉から十二支がお出迎えですここを訪れた観光客の多くの人も自分の絵とや家族の絵とで写真を撮って楽しんでいます観音様の大きな銅像幽霊屋敷に出てきそうな怪物の銅像そして可愛らしいモアイの像など数多くの像たちがお出迎えしてくれます今にも動き出しそうな暗い 繊細な理想が脅かされたドラゴンが待ち受けていますとても韓国の伝統カラーを使われていて綺麗です中こういった銅像をこのお腹に触ると男の子を授かることができると言われてます みんなが触ってるんでお腹が真っ黒です生首のトンネルがあります109段ある階段で煩悩を一つずつ払い落としながらお寺の方に近づいていきます途中には学業成就の可愛らしい 5人像が置いてありました。小僧のような形で可愛かったです。わあ、見えてまいりました。お寺の方です。すごいお寺に向かう途中には左に曲がってみると絶景を取れるポイントがありますし、その先には着いた。 黄金のおお釈迦様がおられますこれまで見てきたお釈迦様は大体山の中にいましたがこうやって海の水平線を見ながら眺めるお釈迦様もまた特別なものがありますもう独自のロケーションです。 たり橋の上からは皆さんコイン屈をして願い事を思いながら壺にお金を入れ込んでますうまく買えるんでしょうかねこういったゲーム要素も楽しめるお寺なんですね登山の中心地からバスで1時間半くらいちょっと時間はかかるんですけども無料で入場できて見栄えよし t クビティよし伝統的な建築女子一番目に引くのはこの巨大なゴールデン福の神ですめちゃくちゃ嬉しそうに笑ってます、ね 色は緑色を基調とした韓国カラーで3体の黄金のお釈迦様がおられますその隣の施設の方にはねしゃか像もいますね竹や松の木で作られたトンネルの中をくぐって最上に上がっているんですがとても幻想的ですなんか植物の あの新鮮な土の匂いというかマイナスイオンの自然な香りも楽しめます山頂にいるのは海水観音大仏という銅像さんで鳩がたくさん泊まってます、まあ、優しく海を眺めていますが鳩たちにも愛されているようです上からの景色も圧巻ですよここまで海沿いにあるお寺は日本にあるのでしょうかいい景色が眺めます 最後のポイント4ドゥー 竜の頭の山と書いた一二を争う有名な山に来ましたモニュメントやあいった鐘ですねあれちなみに市民の鐘と呼ばれるものなんですけども花で作られた時計台だったりなんか仁王立ちの武将さんのモニュメントだったりと竜という名前だけあって竜のモニュメントもありますここの山頂は夕方もしくは夜になると釜山の綺麗なパノラマが見れるということで最後の最後 はこのユーラシア大陸の最後の観光スポットです長いようで短いようでとても長い旅でした何か足取りも一歩一歩重々しく味わい踏みしめながら登る丘になってますこの下には韓国式のレストランカフェも併設されてて照明がとても綺麗ですね プサンタワー高さは 120m その一番の特徴は360度パノラマこれはソウルと同じですねタイミングが良かったのかちょうど夕日のタイミングにぶち当たるとピンク色の夕日が落ちていく姿をきれいに撮ることができましたまたこう街の風景見てみるとです、ね、こう繁華街が作り出したサイの目状の光景だったり山のふもとに作られた住宅地が作り出す独特の光景 ですよねロッテモールだったりブリッジ、川だったりととても細かい粒々が山のシルエットに沿って登っていく様子が釜山特有の夜景だと思いました。うん 私の人生最後のレポートが終わりましたいかがでしたでしょうか実際韓国を大体4日間ぐらい生活してみて日韓関係が最悪の状況になっている状態での撮影だったんですけど観光しながら出会った人たちは全員みんな親切でしたとても快適に過ごすことのできた韓国の旅でした旅のまとめに関しては家にしっかりと着いてからまとめをあげたいと思いますので次回は